皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2023年1月29日、先日の動画の内容に誤りがありましたので訂正します。ロスターのお題にお手伝いで行く場合、該当のコインを持っている場合だけあのメッセージが出ます。コインを持っていない場合、捧げようとしても捧げられませんし、奥の扉でも何も言われません。慎んでお詫び申し上げます。 さて、バージョン 6.4 まであと3日となりました。PV にも出てきましたが、双子っぽい印象を受けますね。つまり、ジア・アルフィノと、ジア・アリゼイですね。という冗談はさておき、今週の達人クエストにダークドレアムがありましたので、サクッとクリアしておきました。この報告はバージョン 6.4 になってからです。前回同様、新しい宝珠が出ますからね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。